今の話を踏まえてですね、あのー、今度はその中国女王三法の計算量をあの見積もっていくことにしたいと思います。で、その中国女王定理のです、ね、計算をもう一回、あのー、思い出してみますと、そのこのようなも問題設定をしておりました。えー、N1 から NK は R の弦で互いに外。それからあの A1 からあの AK はの弦で を、R、のということにしていたときにその A を Ni で割った乗用が Ai にあるもしくは A が, A が Ni を法として Ai と合同になるような A を求めるという問題を扱っておりましたでここでその計算量の見積もりをするために そ, のそれぞれの入力となる数の長さに関する仮定を置いておきます えー、とまず、途方である N1 と Nk、それから乗与として与えられる A1 から Ak というのは全部単成度の数ということにしておきます。ですので、それぞれの数の長さはあの1で見積もるということにしておきます。で、さらに、この N ですね、N はですね、この N1 から Nk の積ということになっておりますので、まあ、その長さ、 はですね、この N1 から Nk の各長さの和になっているわけですね。で、えーとまあ、あのそれぞれの数があの長さは1となっておりますので、H ワードとなっておりますので、傾、ま、向、あ の, の数の積の長さは K、K であるという K, k かなということにしておきますけれどもこれをその θ のラジエルというふうに置いておきますだからこの方の法であるこの n の長さを θ のラジエルとしておいてでこの時 の, その中国女王三宝の計算量をこのラジエルの関数として見積もるということにします で、その、えっ、ー、と、拡張にゆっくりとご情報による中国女王三法というのは、このようなアルゴリズムになっておりました。えっ、ー、と、もう一度復習をしておきます。とえっ、ー、と、i が1から k までですね、その、まず計算を繰り返して、この ei を求めていくんですけれども、最初にのステップでは、えっ、ー、と、ni スターですね、これを求めております。これは えー、n を ni で割る割り算の形で求めています。で次の、えー、と2番目の b のステップでは、えー、この ti、これは ni を法とする ni スターの逆減ですね。これを求めるんですが、ここでその各種ユークリット誤助法を使っています。えー、ni スターと ni か ら, なるから、えー、を用いた拡張ユークリットの誤助法を計算します。 で、ステップの C では、の前のステップで得た ti を使って ti×ni というのを計算して、これを ei に代入します。以上が、その、まず ei を求めるステップですね。1行目の繰り返しとして。でまあ、これが終わりますと、次の2行目では、a1、e1 から ak、ek の積の和を求めて、これをまあ a とします。あと、まあ、3番目のステップ。 スップはですねま あ, あのなくてもあのいいかもしれませんけれどもとりあえず、えーとまあ、この a の中に で, ですね、まあ、n を法として、えーまあ、n, 未満 n 未満ですね大きさが n 未満の、えーとまああ の, の解ですねを求めるということで a をお n で割ったものをお すするという形でアルゴリズムを終えておりますでここからはそ、それぞれの計算のステップのです、ね、計算量をですね、これまで の, その整数の割り算の計算量に基づいて見積もりをしていきたいと思います。えー、とまず最初ですね、えー、とここでは、えーとまあ、繰り返しが あ, のありますけれども、<笑> その繰り返しの中での各計算量ですね。まず、えっ、ー、と、ni s t a の計算なんですが、えっ、ー、と、n の長さが、n の長さが、まあ、θ の l ですと。それから、えっ、ー、と、ni の長さは、あの、これ単精度の数なので、θ の1ですということで、ここでの、ステップ A での序断の計算量というのは、その、まあ、両方の あこれは、えー、と多倍長ですね、えーと。N という多倍長数を、まあ、Ni という単精度数で割ったその割り算の計算量ですから、これは θ、あのー、の L とだからあの、与えられた多倍長数の長さに比例するという計算量になります。で次のステップ B がその拡張ユークリット補助法なんですけれども、えー、とここではその Ni スタート Ni からですね、各種有機率のご情報の計算を行っておりました。で、えー、Ni スターは長さがシーターの L、それから ni は長さがシーターの 1, 1ですね、1ということで、とこの時の拡張有機率のご情報はですね、その入力の2つの数の長さの積に比例するということになっておりました。で、オーダー、そうですね、オーダーでそ の, あの入力の2つの数の長さの 積に比例するということだったので、この時のその拡張ユークリッド互除法の計算量はまあオーダーの L で評価することができます。で次のえっと C のステップなんですけれども、えっとこれはと多倍長数と単性度数の乗算の計算量ですね。まあ乗算の計算量はあの以前の授業で触れましたが、と N I スターの長さがシ、えータの L で、それから T I のお長さはシータの一ですので。 えー、とこの時の乗算の計算量というのは そ, のそれぞれの入力の数の長さの積になっておりましたから乗算、えー、の計算量はタの L で見積もることができます。で、えー、と次にですね、えー、とこれは A1E1 から AKEK の, の積の和ですね。で えー、っと、で、あの、E、各 EI の長さが θ の L で、それから AI の長さが θ ーーの1でしたので、これらの乗算と加算の計算量の合計は θ の L ということになります。で、最後に、えー っ, とえー、っと、A を、えっと、A を N で割るんですけれども、 この時は、A と N というのはそれぞれ長さが L の多倍長数となっておりまして、でまあ、多倍長数同士の割り算なんですけれども、その時の計算量は先ほど申しました通り、それぞれの数の長さの積に比例するという評価がありましたので、A の長さが θL、それから N の長さが θL ですので、序算の計算量はその、なか 各数の長さの積で θ の L2 乗で見積むことができます。えということでえと以上をまとめます と, と、まあ、N1 から Nk が単、ね、精度で A1 から Ak も単精度 で, で、えーとまあ、N が N1 から Nk の積で、えー 長さが θL だったんですけれども先ほど の, そのアルゴリズムの各ステップの計算の見積もりからですねこの計算量を求めると θ の、まあ、L2 乗で見積もることができるということになります一応テキストの方にもですねこの計算量の見積もりの結論だけは書かれておりますけれども一応このような形で見積もりができるということを今回の授業で解説をいたしました までよろしいでしょうかはい、ということで、今回はですねと、今回のまとめなんですけれども、一応今回は、序断の計算量、それから、序断というのはその、えー、と多倍調数を単精度数で割るですとか、それから、えー、多倍調数同士の序断を行うときの序断の計算量について見積もりを行いまして、 それから、あの有リット誤助法と、あの、核処有ユーク誤助法の計算量の見積もりについて説明をしました。で、後半では、それを踏まえて、中国常用三法の計算量の見積もりを行いました。で、次回ですけれども、えー、と処理ユークリ誤助法のまた応用としまして、えー、と次回は、有利数の再構成という話を扱いたいと思います。 テキストはですね、えー、セクション 4.12 ですので、えー、これはあの、まあ、必要な人は各自で予習をしておいてください。ここまでよろしいでしょうか。はい、それではあの今日の講義はここまでにしたいと思います。お疲れ様でした。はい